はい。おはようございます。ラツカルでございます。本日の動画はですね、群馬の桐生市にございます、男気ラーメン、赤木さんにお邪魔してまいりました。僕の動画でも何度もお世話になってるんですけれども、今回、この赤木さんが新規移転オープンしたということで、早速ね、食べに行ってまいりました。以前からもうめちゃめちゃ大好きなラーメン屋さんだったんですけど、今回の新規移転オープンに伴って、ラーメン自体のね、スープの作り方、麺の作り方なんかも色々とね、変えてみたいなんで、めちゃめちゃ楽しみだったんですけれども、今回もすりばし でね、楽しんできてまいりましたので早速本編の方へどうぞはいりいただきます ちょっとね、麺が取れないんでまず豚からうめえうん、うん Ha <laughs> ha. のね、めちゃめちゃうまい<笑>うん続いてこちらネギ辛ネギでございます めちゃめちゃうまいんだけどどうしよう<笑>味玉ちゃんもはははは めっちゃでかいんだけど<笑> 卵忘れてた。<笑> ということで、こちらラストでございます。ああ はい。ということで、いかがだったでしょうか今回いただいたラーメンね、めちゃめちゃうまかったです。スープ自体のね、まあ、油、肉感、骨感と、もうすべてがね、トップクラスで、バランスもピタピタにちょうどいい感じです。うまく全体がまとまっている、ハイレベルな、バランス型の二郎系ラーメンって感じでした。こういうバランス系の二郎系のラーメンって、もうめっちゃ めっちゃ難しいんですよ。全体的なバランスを取ると、物足りなさを感じたりとか、ちょっとね、スープが薄っぺらく感じたりする場合が結構あるんですけど、赤木さんのスープはね、一切その物足りなさを感じさせません。材料とかもね、とにかくガッツリと詰め込んでいるので、超濃密で分厚いスープなんですよ。かつ、油なんかも、ね、しっかり効いてるので、まろやかさもあって、めちゃめちゃうまかったです。で、今回ね、スープだけじゃなくて、麺も変わってるんですけど、以前は少し乾水の香りを感じて、表面もね、ちょっと溶けながら、 コシのある麺だったんですけど乾水の香りも少し余って食感の方ももっとバツっとした噛み応えのあるねコシの強い麺になっておりましたまたねこれがそのまろやかなスープにめちゃめちゃ合うんですよもちろん麺とスープだけではなくてトッピングのお肉とかもね超絶品でございます動画見てくださったらわかると思うんですけどとろとろのホロホロ<笑>今回のラーメンまとめると麺もスープもトッピング も, も最高の一杯超ハイレベルな絶品の二郎系ですので